同じ女性でもドキッとしてしまうような不思議な魅力のある女性っていますよね。取り巻く男性たちに好意を持たれて男性を虜にしてしまうようなミステリアスな雰囲気を持っているそんな女性です。ミステリアス女子は男心をわかっていて多くを語らないのに独特の存在感があり相手の男性に好かれてしまうような女子です。いわゆる男が放っておかないタイプの女性です。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 じっと見つめてきたりそうかと思えばにっこり微笑んできたり他の誰にも言えなくてあなたにだけ相談があるのなんて言ってみたりもしかして自分に好意があるのかなって思わせるのがとにかくうまいです。女友達と話すかのようにフランクに行きたいお店があるから今度一緒に行かないなんて親しげな感じで気軽に誘ってきたりさらっと肩や腕などの体に触れたり。 興味深そうに話を聞いてくれてやたらと褒めてくれたりその上会話してる時の距離が近かったりするともしかししかたらで男性はドキドキキちゃいますそれなのにそんな思わせぶりな態度は自分だけじゃなくて他の男性にも同じように好意があるような態度をとるからいいろんな男性に脈ありってて思わせてしまいます本人は計算してやってるわけでもないのでしょうがこのタイプの女性は不思議でミステリアスなのでよくモテます。 に気まぐれすごく優しいなと思っていたら急に冷たくされたり声をかけないでスルーされたり例えるなら気まぐれな猫みたいな性格いつもは優しいのに嫌われたと思わせてまた優しくするこんな女性は気まぐれで自由人なので男性からしてみれば何を考えているのかわからなくていつもあの子何を考えているんだろうって気になってしまいます。本人は 自由気ままに振る舞っているだけなのかもしれませんが気まぐれであればあるほどミステリアスです LINE の返事も送ったメッセージにすぐに返信が来たかと思えば全然既読にもならなくてちっとも返事も来ないとか気まぐれで気が向いた時にしか返信が来ない印象ですこんなタイプの女性は好奇心旺盛で自由人であることが多く恋愛第一主義ではないので。 仕事など自分のことを優先するような一面も持っています趣味や学校、仕事、プライベートが充実していて友達も多く気まぐれであっても多くの恋を手に入れてきた人が多いので自由気ままにしていますこの自由さが男性にしてみればミステリアスな印象で気になって仕方なくなるでしょうね 3. 束縛しないミステリアスな女性の特徴として束縛しないということがあります 1人の男性に執着しないので追いかけていないとどこかに行ってしまうような感じがしますこのタイプの女性は束縛しないし追いかけても来ないといういい意味でも悪い意味でも束縛がありませんこのタイプの人はたとえその日が特別な記念日だったとしても仕事などの都合で今日は都合が悪くなったと男性が伝えれば泣きすがるでもなくドライに受け止めてそうなんだね くらいのリアクションで終わりです。そして、すぐに切り替えて、他の用事を済ませるなんてこともできます。このタイプの女性は、自分が束縛することがないので、束縛をする人の気持ちがわかりません。あまり束縛しようとすると、束縛して何かいいことあるのって逃げてしまいます。追いかければ追いかけるほど逃げていくので、男性は気が気でないでしょう。しばらく連絡を取らなかったとしても、 あちらから必要に連絡を取ってくることがないので男性が不安になりますそして男性が不安になればなるほど長く愛されるのも特徴ですもっともいい意味で大人なのでさっぱりとしていていて男友達も多く女同士のベタベタしたお付き合いは苦手な人も多いでしょう女友達もさっぱりとした関係の友達が多く自分が自分らしくいられる方法を知っているとも言えるでしょう このタイプの女性は、一人の時間も大切にでき、相手の時間も奪わない、束縛しないスタイルを大切にしています。4. 自分のことをあまり公にしない。自分のことをあまりオープンにしない、本当にミステリアスな女性もいます。聞かれたら答えるぐらいのスタンスで、自分から自己開示することはありません。自分のことを話すというよりは、むしろ聞き上手で、会話するときは相手の目を見て、 話を聞いてくれて「さすがだね」とか「すごいね」とか相槌も程よく打ってくれるので会話がリズミカルに進みますその反面自分のプライベートなことを聞かれたら上手にはぐらかししてて密の自分を隠し持っています控えめなのでもちろん聞いてもいないことは話しませんし質問してもはぐらかしたりして自分のことを多くは語りません。また マイナスの感情を表に出すことも少なく怒ったり泣きわめいたりすることはほとんどなく何が起きても凛として穏やかな対処をしていきますこんな控えめで秘密めいた女性は男心をくすぐり好奇心をかきたてられるので男性はこういう女性が気になって仕方がなくなります 5. 一人の時間を楽しめるフットワークが軽くて一人でもお出かけしちゃう目を離すと もう違う何かに夢中になってしまっていたり自分一人の時間を思いいっきり楽しめている女性ですもともと一人の時間が楽しめて一人で過ごすことが好きなタイプは他人にに流されにくいい自分を築き上げています彼氏ができても自分の感情に振り回されることはあまりなく将来のための習い事や勉強仕事などと恋愛をうまく両立させていきます。仕事が忙しくて 最近連絡できてないなぁたまってあげられてないなぁなんて男性が思っていたとしても全く気にせず自分一人の時間を楽しんでいます多くの趣味を持っているので退屈することがなくいつもワクワクした瞳で夢中で生きているこんな女性は一見わがままに見えるかもしれませんが堂々としていて自分の人生を生きているので男性からしたらもう目が離せない魅力の持ち主です まとめミステリアスな女性はどことなく掴みどころがなく一見わがままに見えますが聞き上手で優しくて自分のことはあまり話さないだからこそ捉えどころがなく何を考えているのかわからない不思議な感じがありますこんなタイプは多くは語らないけれど案外自立していて自分に正直に生きている女性なのかもしれません自分の人生に夢中でワクワクしながら生きているので。 いつもキラキラしているし男性にこびることなくかといって冷たいわけでもなく放っておいたら一人でどこかに行ってしまいそうだから目が離せないそんなところが魅力です相手の感情を読んで合わせてくる女性は扱いやすくて良さそうなのですが男性はすぐに飽きてしまいますミステリアスで何を考えているのかわからないからこそ相手を知りたいそんな風に思い気にかけているうちに。